ええハッ誰であろうと構わない聞くんだ誰にも強制体のコントロールなんてできないんだコントロールなどする必要ないのさえらは毒を我々は一つとなるそれが新世界の始まりだ 人類には私の技術が必要なのだ強制こそ唯一の道なのだドクロックの改心なんてできすぎだともっと早く気づくべきだった安全なる世界の秩序私の望みに賛同できないものなど存在する価値がないああそれでぶっ壊すとデノムそれじゃ始めようぜ妄想バカ<笑>なんだ悪の強制体の匂いがプンプンしてねえかそ<笑>っちだぜじいさんよ 一人に一人になったな終わりに火を消すパイザー